みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回は滝沢発電の手癖ということで、ちょっと珍しく右手 の, このフィンガーピッキングのパターンについて皆なさにご紹介させていただこうかなと思います。左手ではなくて、右手の話です。アコギでも使えると思いますし、普通にエレキギターでも使えると思います。コード弾きとかの弾き語りとかにも使えるようなパターンだと思いますので、よかったら。 マスターし て, みてくださいませ。うまくできるようになると、うん、なんかこう音がたくさ ん, にたくさん出して、うわっ、すげえってなるかと思います。<笑>やってみます。こんな感じです。左手は C コードに限定してやってみます。こんな感じ。 使えるとこんな感じの雰囲気になるわけでございます。でも、右手はずっとこの一定にして左手でコードを変えているだけという感じなので、この右手のパターンさえ身につけてしまえば、まあ、割と簡単に。 できるかと思います。ちょっと覚えるまでが大変かもしれないですけどね。まあ、興味があったら、レッツトライしてみてくださいませ。まず最初に、<咳>親指と中指、薬指で、まず3本弦をいっぺんにバンと引きます。弾く弦はなんでもいいです。この2本が1弦、2弦でも構いませんし、2弦、3弦にずれ込んでも大丈夫です。ただ、この親指の P は常にルートを押さえていきたいので、G コードだったら、 6 C コードだったら5弦みたいな感じで、えー、こっちの親指の弦に関しては、ベースを弾くようにしてくださいませ。でその次、また P が来て、えーと、薬指、中指、人差し指とかでまとめて弾きます。言葉で表すと、タ、ーツタって感じですね。ターツタ。で、この I は、人差し指はカッコって感じです。弾いても弾かなくてもどっちでもいいです。で、その次、P で2を入れて、 えっ、ー、とターツック。こんなリズムを作ります<音楽>。この親指が6弦もしくは5弦とかに当たって、このフレットに弦をぶつけるわけですね。そうすると、このフレットと弦が当たる音でパチッて音が出るので、これを軽く鳴らしてあげましょう。ッッツ、ッタツ、チチャャこんな感じです。 それで、その次、ややこしをやっていきます。つのあとは人差し指、親指、そして MA。<笑>ちょっとわかりづらいんですが、ここからやってみるとすると、すテト、てとか、す せると・<笑>・・。タツタツエとかこんな感じです。で、その続きのほうも行ってみると、ちょっと休符を置いて、えっ、ー、と、IMA と。えっ、ー、と、ちょっとわかりづらいんですが。<音楽> たととでととででその次にまた「つ」が来て人差し指 P <笑>これが基本とリズムになりますたとたってとでとでとでたとたってとで それをハイしていくと、こんな感じです。で、たまにこの1発目の音をダウンストロークにしたりとかして遊んでみるとよいかと思います。ダウンストロークからさらして、ギャーとパステド、デッド、デッド、デッド、デッド、デギャーとパステド、デッデド、デッド、デッド、デッド、 普通のコードで鳴らしてみると<音楽>こんな感じです<音楽>。で、もしまだ余裕があるよという方はここのあとここの部分。 に何かしらのハンマリングとかスライドとかを入れると面白いかなと思います。例えば、C から G にコードチェンジする曲だとするじゃないですか。G のハンマリングをここで行うんです。C で弾き始めて、G のハンマリングをここで行います。ちょっとやってみるとこんな感じ。 C の字を繰り返してみます。 当てて、「るような感じがしてうわあ、すげえみたいな雰囲気になるかと思うんですが、まあ、ゆっくりやってみると、こんな手順でございます。あの<咳>何て言うんてうう。でしょう最初はすごい難しく感じると思うんですけれども、本当はこれのって結構癖 だったりとかするんですよ。右手がこの流れを何となく覚えてきてくれれば、そんな認識しなくてもこういう動きが出てくるかと思うので、とりあえずながら練習とかでいいので、うん、何百回も何百回も繰り返して、右手にこの動きを染み込ませてあげてくださいませ。ポイントとしては、あまり動きが大きくなりすぎないようにすることです。ちょっと横から見てみると、こんな感じ。 やっぱりこの手自体がこの大きく動いているのがわかりますでしょうかちょっとこのつを打つために、少し親指を振りかぶっていますけれども、できるだけちっちゃくちっちゃく動いているのがわかるかと思います。このくらい肩の力を抜いてリラックスして、コンパクトに、えー、素早く、素早く、焦らず、焦らず、ゆっくり急いで<笑>、 ちょっとパターンを繰り返してみてくださいませ。とりあえず、そんなところでございます。<音楽>なんとなくできてきたら、普段の弾き語りとかにも使ったりとかして、うん、遊んでみてくださいませ。 珍しく右手のパターンの練習という感じでした。このパターンを使っていろんなコードを弾いて、また楽しんでいただければなという感じでございます。それではちょっとさらっとしていますけれども、今回はここで終わりにいたしましょう。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>